はい、それではお時間になりましたので山田さんをディスコードで拍手でお迎えください。はい、ありがとうございます。<笑>じゃあ早速えっ、ー、と発表を始めていきます。はい、今日のタイトルは Python と Unity で手軽に強化学習をやってみようという話です。 えー、はい私、山田と言いますあの。先ほどちょっとジュラデータの、えー、とスペシャルブース紹介で あ, のあだ名の名前が出たみたいなんですけど、私はあの会社では提徳と呼ばれていまして、はい、むしろ提徳と呼ばれる方が多くて、山田さんって言われると誰みたいな感じの人もいます。 他の人も大体そんな感じなんですけれども、はい、チュラデータという会社でエンジニアやってまして、まあ、以前、ユニティでソーシャルゲームを作ったりしてたので、ユニティの経験があって、今日このような発表をえやります。4年前に私、東京から沖縄に移住しまして、まあ、出身は広島なんですけれども、そこからいろいろあって、東京経由して、沖縄ですと。 でチュラデータは、まあ、ちょっと紹介がいくつか流れてるんで、さらっといきますけど、まあ、この写真に写っているマカビさんという方が4年前に作った会社で、まあ、沖縄に、マカビさんは沖縄出身なんですけど、まあ、沖縄の労働問題がすごい、まあ、賃金が安いとかがあって、それをぶち破って、えーと、高賃金で最先端かつやりがいがある仕事をしたいという、すごいパワーを持って作った会社です。まあ、クレイジーな仲間を募集してますので、はい、あの興味がある方はぜひ、えー、ブースに来たり、ちょっと。 話を聞きに来てください。はい、というわけで、あこれが、えー、と弊社オフィスのトイレから、えー、眺, め眺めるというか見れる、えー、と写真でして、まあ、海の近くでめちゃくちゃ眺めがいいので、まあ、ちょっと、はい、疲れたときとか、この写真を見て癒してたりしますと。はい、で、えーまあ、こんな感じで。えーと 職種をいくつか募集してまして、チュラデータはデータ分析をやってる会社なんですけど、データ分析に限らずシステム構築とかも最近はすごいお話を受けてて、システム構築ができる人も募集してますので、Python でバリあバの分析したいという方も以外にも、システム構築とかをウェブサイトの構築とかもしたいという方も募集してます。はい、よいしょ。 はいというわけで、はいまあ、会社紹介はこの辺にして今日は、えー、Python と Unity を使った教科、えー、学習についての話をしますと教科学習、えー、話す内容としてはまず教科学習というものを、えーまあ、簡単に話しまして、えー、その後、えー、Python と Unity を使った教科学習のやり方で、えー、Unity から出ている UnityMLAgents ツールキット というものがありまして、まあ、これを使うことであの簡単に出ができるんですけれども、まあ、その使い方とかどんな感じなのかを簡単に説明していきますと。 でえー、この発表を聞いていただくと、まあ、以下についてなんとなく理解できるかなと思います。まあ、全部、いきなり全部理解できるのはすごい大変だと思うので、まあ、なんとなく理解して帰ってもらえれば最高です。えー、機械学習の一分野として、まあ、教学習というものがあるんだよということと、まあ、それを Python と Unity を使って、強化学習ができちゃうんだよみたいなことを、えー、知って帰ってもらえればと思ってます。 はいここで動画ということで、えーっとまあ、早速どんなことをやるのかを口で言ってもわからないと思うので、まずこんなことができますみたいな動画を、えー、これ大丈夫ですかね。はいえー、っとこれはですね、箱の上にボールを落として、それをボールを落とさないように箱を傾けるのを、えー、学習させている様子です。で これまあ学習の初めなのでみんな下手くそなのでボールをみんなポロポロ落としちゃうんですよね。で、ボールを落とすとやり直しになるんで、ボールが落ちるとまた真ん中からボールが出現してるんですけど、まあ、最初はこんな感じであのみんな下手というかまあ何をやればいいのか分 か, 分かんないので、ポロポロ落としちゃうんですけれども、これがちょっとやってくると、ああ、もうこの辺だいぶうまいですね。なんか落ち、だいぶ落ちにくくなってますね。まあ、たまにポロッと落ちちゃうんですけど、 まあ、あんまりさっきほどよりは上手くなってると。で、これがさらに進むと、あもうこの辺になるともうめちゃくちゃうまいし、なんならボールが転がらないですよね。あの傾け、傾けの角度がベストな感じなんで、達人になってるので、学習が進むとこんな感じになってきますと。で、続きまして。 えー、っとこれはですね、足が4本あって関節が8個あるロボットをえっと最終的にはこう目的地に歩かせるのを学習させるえっとあの動画でもサンプルでもになってます。で、最初はですね、こんな感じで、体、真ん中に体があるんですけど、これが地面についちゃうと学習終了になってしまうので、まずはあの体を浮かせて。 うまいこと立つように関節の角度を学習させてます。で、まあ、最初は下手くそなんで、あの全然立てなくて、こんな感じですぐ学習が終了しちゃうんで、ペコペコしてるだけなんですけど、しばらくするとこんな感じでちょ、ちょっと 動, 動けるようになるんですよね。体、まあ、ボールの体を浮かせたまま、ちょっと動ける。要は、まずは立つことを覚えたみたいな状態です。で、立つことを覚えた、えー、状態で、さらに、 えー、もうちょっと進むとこんな感じで進み始めますね 歩, く歩けるようになってきたみたいな感じででこの矢印があの緑の矢印があると思うんですけどこれがまあ目的地の方向を指しているのでだんだんそっちの方向にこう、えー、動けるようになってきますとあであこのブロックが目的地ですねはい<笑>そうですね えー、生命に対する侮辱はまあそうですね、ここら辺は結構、教科学習はまあちょっと模倣してるようで模倣してないというか。はい、という感じで、まあ、一応歩 け, る、まあ、歩けるようにはなるんですが、なんとなくまだぎこちない感じですね。はい、で、えーまあ、ここら辺まで進むと結構速くなるんですけれども。 まあ、これをこういうふうにえと学習していって、これは歩いてまあ目的地に達成する。で、慣, 慣れて学習が進んでくるとこんな感じで、ぺこぺこぺこぺこ、かなりちょっとこれ早回しにしてるんですけど、最初の立てなかった頃よりはえ格段にスムーズに歩けるようになってますと。で、もう一つありまして、これはえさっき かを学習すする、えー、サンプルですね、えーまあ、ボールがあってゴールがあるのでこのちっちゃいロボットたちがこのボールを相手のゴールに入れるのを、えー、学習するんですけど、まあ、これ最初なんで、えー、と誰もボールに向かってないみたいな状態ですね。えー、なんでボールに向かうことを、はい、まず は, まずはな何をすればいいかが全く分かってないのでとりあえずわちゃわちゃしてるだけみたいな感じになってますと。 で、これを、学習が進んでいくと、えー、これまだちょっとまだボールに、あ、一人ボールに向かってるかなあ、一人ボールに向かってますね。はい。なんか、ボールに向かうと多少はいいらしいぞぐらいが分かったんで、あの、ボールがあったら、まあまあ向かうんですけど、まあ、こんな感じで、あの、いっつも向かうわけじゃなくて、えー、っと、 まあ、まあ結構向かいつつわちゃわちゃしつつみたいな感じなんですけどで最後ら辺になるとこんな感じでかなりこうまいこれ多分人間が対戦しても結構 勝, ち勝てないんじゃないかっていう気はするんですけど結構うまいですねもう学習が進むとこんな感じでちゃんとボールをしかも相手のゴールに入れるのがあの点になるというかあの利益になると学習しているので相手のゴールに入れようとするんですね。 という感じで、えーまあ、こんな感じのことが、ユニティとあの Python を使って、えー、簡単にできるという紹介になります。で、はい、そういうやつを、あのこれのまあやり方を今日は、えー、と説明していくという感じです。あ、そうですね、これ、学習、はい、何が面白いって、学習過程が動画で見れるので、グラフィカルに見えるのですごい楽しいんですよ。あの 機械学習をされてる方はちょっと分かるかもしれないですけども、モデルを応援するっていうのがあって、学習を頑張れ頑張れって画像認識でも何でもいいんだけど、学習中に頑張れって名前をつけて応援するみたいなケースがあるんですけど、こいつはさらにその応援しやすいというか、はい、もっとこう、もっと頑張れよとかあの、あ、これ全然間違ってるねみたいなのは結構あのグラフィカルに分かるので、これはすごい楽しいと思います。うん でえーまあ、ざっくりどんなことの話かをしたところで、えー、教科学習について、えー、軽く説明していきます。はいえー、教科学習というのは、まあ、機械学習という大きなくくりの中での手法の一つなんですけれども、えー、機械学習はまあつ分け大きく3つに分けることができまして、えー、教師あり学習と教師なし学習と、 強、え、化、ー、学習です。で、まあ、教師あり学習、教師なし学習についてはちょっとあんまり詳しく説明しないんですけども、強、ま、化、あ、学習というのはそういう機械学習の中の一分野なんだなということを、えー、覚えていってもらえば OK です。で、強化学習とはじゃあどんなものかっていうと、えーまあ、難しく言うと、えー、環境中の状態に応じてエージェントが行動して、 報酬が最大化するような推論モデルを生成する手法で、まあ、ちょっと先ほどの動画で見せた感じで、ある環境の中にエージェントを放り込みまして、でエージェントがなんか状態に合わせて何 か, かしら行動していくんですよね。でそれに対して、まあ、いいことをやれば、いい報酬がやってくるので、これで学習をしていくという手法です。で えー、もうちょっとえ分かりやすく、例えば車の自動運転 AI を強化学習を用いて開発する場合をえ説明しますと、まあ、環境は教習所のコースが環境になりまして、エージェントは自動運転の AI です。で状態としては、車の位置とか周囲の状況みたいなやつを環境からエージェントに教えてあげて、でエージェントがそれに対して行動としてハンドルとかアクセルとかブレーキをえーまあ動かしますと。 でそれに対して環境からは報酬が返ってきて、えー、要は車道を1秒走行するごとにプラス1みたいな感じであのグッドな良い行動をした時にはプラスの報酬が返ってきて逆に車道からはみ出したら1秒ごとにマイナス1みたいな感じであの良くない行動にはマイナスの報酬を与えますでさらに壁にぶつかったらマイナス10で終了みたいな感じでこれをまあ最大化するようにエージェントが学習していくので、まあ、期待としては えーっとまあ、シャドウをはみ出さないように壁にぶつからないようにずっと走行し続ければ報酬がめちゃくちゃ増えていくという感じになるので、まあ、こんな感じで、はい、シャドあの<笑>エージェントをまあ環境に放り込んでそこで適当になんか行動させてそれに対して報酬を与えることによって学習していこうみたいなやり方、えー、機械学習のやり方を強化学習と呼んでいます。 はい、教科学習、そうなんですよね、なかなかサンプルの先で実世界に、はい、適応するのが難しいというのはありまして、一番最後にちょっと書いたんですけど、まあまあまあ、そうなんですよね。この環境を作るのが難しいんですよね、このリアルに即した環境、リアルで使うにはリアルに近い環境を作ったりしないといけないので。はいはい、というのですが、まあ、えっ、ー、と。 サンプルというかシミュレーションでさっきみたいに動かすのには、はい、とっても簡単にできまして、それに Python と Unity を使ってきますとで。ここからは、はい、どうやってやっていくかの説明をしていきます。はいえー、まずは、えー、ざっくり先ほど強化学習に環境と、まあ、エージェントが必要という話をしたんですけれども、環境の方を Unity が担当しまして、まあ、エージェントの方を Python が担当してきます。 えーまあ、今回は PyTorch のライブラリーが担当していきますで、はい。で、ここで、まあ、ユニティ、ユニティってさっきから言ってるんですけれども、ちょっとあの、パイパイコンなんで、ユニティを名前ぐらいは聞いたことあるけど、あんまり詳しく知らないという方も多分大勢いらっしゃると思うんで、軽く説明しておきますと、ユニティというのは、えー、ユニティ社が提供しているゲーム開発エンジンです。 もともとはゲームを作るために、その Unity というソフトウェアが作られて、まあ、その Unity を使うと簡単に作れる。まあ、RPG スクールとか、そんな感じですかね。今もあるんですかね。今だと、なんだんマリオメーカーとか、そういう感じで、まあ、ゲームを簡単に作れるようなソフトウェアですね。 ユニティが流行ったのは、えー、とモバイルゲームを簡単に作れたからなんですよね。あのモバイルゲームって iPhone と Android と両方に出さないといけないので、それぞれ の, あのプラットフォームで作るとあの、同じゲームを2つの言語で書かなくちゃいけなくて大変なんですけど、ユニティで書くと、ユニティで作ったのをそれぞれにエクスポートできる、1つのソースコードで済むという と, と, ところがあって、それでまず爆発的にバーっと使われるようになりました。 なので、今でも、はい、多くのモバイルゲームはユニティで作られてますし、まあ、最近は PC ゲームとか任天堂 t e n d Switch とかのゲームもユニティで作られたりしてますと。でえーまあ、特徴はいろいろあるんですけれども、まあ、3D モデルの物理演算やシミュレーションを手軽に実施できるということで、えっ、ー、と、先ほどの、えー、と動画で見せたような、ああいうまあ、 例えば、最後のサッカーのやつだと、ボールを蹴ったら壁に当たって、相手のゴールに入るとか、ボールが当たったら跳ね返るみたいな物理演算とかを、例えば Python で作りましょうってなると、まず 3D, あ の, 3D の, あのライブラリーどうするのとか、OpenGL 使うのかとか、なんか有名なのがあるんだっけとか、まずあと物理演算ってあのバグると大変なんですよね。ボールが当たってなんかめちゃくちゃゃくな 計算ができて力が爆発してすごいあらぬ方向に飛んでいくみたいなまあよくゲームのバグとかでちょっと見られるような面白動作が簡単に作れてしまうのでそこら辺をあの一から自分で作るとすげえ大変なんですけどまあユニティはそこがもともとゲームエンジンなのであの得意なので最初からできるとですのでまあ今回ユニティで環境を作るとすごい簡単に作れるというのがありますと。 でまあ、あとはち ょ, っとまあちょっと余談になるんですけど、えー、とここに載せたのは Unity Japan が提供している Unity ちゃんというキャラクターです。えー、これはですね、Unity はゲームエンジンということで、あ最初からあのそのゲーム開発した時に付属のデフォルトの人のモデルとかが入ってて、それをえ使ってゲームを作ってねみたいなのがあったんですけど、Unity Japan の偉い人が、もともとは工事現場のおじさんみたいなキャラクターだったんですよね。 ユニティジャパンの偉い人がそんなんだと誰もゲーム作りたいと思わないからゲーム作りたいと思わせるような可愛いのが必要だと言ってユニティジャパンの偉い人があの作った指示して作ったでこれが配布されているので自由に使えるので今の人たちはユニティを使うととりあえずこの可愛い子をなんとかして動かそうみたいな動機でゲームを作るので、まあ、ゲームって作ったことがある人はちょっと分かるんですけど見た目がしょぼいんですよねあの 見た目も結構重要で、しょぼいと面白いゲームもあんま面白くなく感じるので、とりあえずなんか見た目がいいとそれだけでおーってなるっていうところがあって、まあ、このあたり、まあ、ち, ょっとちょっと話すと長くなるんですけど、ユニティジャパンはそういうなんか、なかなかユニティジャパンもいけてる会社で、はい、そこら辺は僕も大好きなんですけどね。はい、というわけで、ちょっとすいません、話が長くなりまして、で、Python はすいません、ちょっとさらっといきます。あのはいまあ、機械学習のライブラリーやフレームワークが豊富にある。 ところで、えー、っと今回は PyTorch が使われていますとで。実は昔は、えー、テンサフローだったんですけど、なんと最近 PyTorch、えー、に変わっちゃったらしくて、はい、なんでちょっと<笑>そこら辺もなかなかあの流行りしたりというか、はい、いろいろ反映してるなという気がしてます。結構 m l a ージェン s 歴史が長いんですよね。m l a ージェン s の話に戻りますと、これはユ ニ, ユニティ社から。 提供されている公式ツールになります含まれているものとしては、まあ、Python 環境意識とか、えーっとまあ、Python と Unity をやり取りする仕組みであるとか、まあ、各種ソースコードとか、えー、っと公式エクザンプルのプロジェクトが多数で先ほど見せたのも公式のプロジェクトなんですけど、まあ、これらがいっぱいあるのであのいろんなとりあえず動かしてみて楽しいみたいなところはありますと。 えー、仕組みですけれども、まあ、ざっくり言いますと、まあ、Unity と Python が別のアプリケーションとして起動してましてで、ネットワーク越しに通信してデータをやり取りします。で、まあ、さっき言ったように、Unity が環境で、Python が、えー、とエージェントなので、まあ、Unity から状態とか送って、Python の方でコードを返して、また Unity から報酬を与えるというのを、これが別のアプリケーションとして起動しているので、えー、データを通信して、 で、通信してデータやり取りしてますので、ここがミソで、えーまあ、Python の方はあの普通に機械学習なので、例えばあの本気でというかモデル、学習を頑張ろうとすると、あの自分の PC ではなくて強い GPU が乗ったインスタンスで動かしたいみたいな要望があるので、そういうときにあの Python の方だけあの AWS とか、 クラウド上のインスタンスを使って、そこで動かして、Unity は自分のローカルの PC で動かすみたいな使い方ができたりしますと。はい。で、というわけで、使うときの方法に入ってきますが、まあ、インストールはえーと一応 GitHub 上の公式ページにインストールが書かれてるんですけど、ただし、英語ですと。で、日本語の解説記事もいくつか公開されているので、まあ、これを参考にするとできると思います。 であと日本語の書籍もあるんですが、ちょっと情報が古くなってというか、まあ、あのこのツールキットの更新が早すぎて、あの本を出しても追いつかず、あの出しても出してもじゃないけど、一回改定したんですけど、はい、それでも<笑>すぐちょっと変わってしまうので、えーまあ、ただ、えーっとですね、細かいインストールの方法とかは違うんですけども、説明やデモの紹介とかを。 日本語で読むのはあの数少ない資料なので買っても全く損はないと思います。というか、まあ、これを見つつ、はいあの、公式ページも見つつってやるとかなり理解が進むと思いますと。はいで、えー。で、実際にどうやってやっていくかという流れなんですけども、まず Unity で、えー、と環境を作っていきます。ここは Unity の知識が必要です。で、その後に、えー、状態と行動と報酬を設定していきます。ここは Unity と強化、まあ、学習の えー、と知識が必要ですであとは学習させて、あ、えと、ー、でその後2と2と3の繰り返しをやってきますと、はいでえー。じゃあ早速それをちょっと先ほどの 3D ボールというのを、えー、と例にやっていきますと。 でまず Unity で環境を作るんですけど、Unity はこんな感じでウィンドウがあって、あのオブジェクトをペコペコって配置していって、スクリプトをタッチしていくみたいな感じの使い方になります、まあ。Unity 上でこんな感じであの環境を作っていきます。ここは完全に Unity の作業というか、u <笑> Unity エンジニアの作業になってきますと。で、えー、続いてコードとフォーほ、状態とコードと報酬を設定していきます。 3D ボールの場合は、例えば状態としては、箱の角度を二軸で持ってまして、こ の, ここの上の箱の角度ですねで。あとはボールの位置とボールの、えー、とベクトル、速度と移動方向を状態としてあの AI に教えてあげます。AI 側の行動としては、えー、箱の角度ですね、その与えられた情報をもとに箱をどう傾ければいいかを、えー、と行動として<笑>返します。 で報酬としてはまあボールが落ちてない限りはプラス1になって、ボールが落ちたりするとマイナス1になるのであ、えー、ボールが落ちない限りは報酬が増え続けますと。で、続いて学習させますと。で、ここはですね、ここはかなりあの機械学習というか、まあ、そこら辺の知識が必要になって、まあ、ハイパーパラメーターとかも調整できるようになってますので、まあ、バッチサイズとか学習率とかエポック数とか、そうたもろもろを調整しつつ、 えー、さらに、まあ、学習状況を確認することができて、まあ、普通の機械学習のロスとかをチェックしたりすると思うんですけどそれと同じような感じであの累計の報酬ですねあの学習に進むにつれて報酬を高くするのを基本的には想定しているので累積報酬はどんどんどんどん高くなっていってほしいですしエピソード1回の学習の長さはこれは長い方がいいか短い方がいいかタスクによるんですけどもさっきみたいにいかに落とさずに 続けるかだと長い方がいいですし、迷路脱出みたいな、いかに早く 出, 出る方がいいかみたいなやつだと短い方がよくなるんで、まあ、ここら辺を見つつあの、はい、学習が進んでるかな、ちゃんと進んでるかなみたいなのを確認していきます、はい。というのを繰り返していくんですけれども、まあ、ここでユニティの仮想環境のいいところとして、まあ行で、同時並行で多数の学習を同時にできます。あの ンティーをあの環境をコピーするだけでバーっとできるのこれは例えば12個同時に並行してやってるんですけど、まあ、ここら辺もマシンパワーのある限りできますね。はい。 というわけで、というのでやっていくんですけども、難しいところとしては、まあ、状態と、はい、行動と報酬の設定が難しくて、ここら辺がタスクによってちょっと全然異なってきて、まあ、例えば自動運転と将棋とメール脱出だと、状態とか行動とか報酬とかが全部違ってきます。さらに、まあ、報酬の設定によっては、こちらが意図しない学習を 行, 行動を学習してしまうということがあって、えーまあ、自動運転の場合に、 ちゃんとコースを走らずにその場でぐるぐる回るのが最適解になるとかがあったりします。あとはまあ状態を与えすぎないようにするということで、まあ、自動運転の場合、例えば壁の向こうに人がいることを教えてしまうと、まあ、モデルとしては多分そういうのが分かった方がうまいこと動くんですけどあの実際に使うときに壁の向こうは分からないので、まあ、使えないみたいなという感じですね。はい えー、ということで、中央付近に持ってくると、そうですね、中央付近に持ってくると大きくなるとは思います。ただ、ランダム性があの収束していく、収束しやすさとかにもよるので、うまくいったときはちゃんと学習させするけど、うまくいかないとずっと学習できないみたいなことになるかもしれないですね。この辺ははい報酬の設定は あのいろいろパターンはあります。はい、というわけ で,、まあ、で、公式のエクザンプルがたくさん用意するされているので、まあ、それを見ることで、あの報酬とかの設定を、まあ、どうやってるんだなというのを学ぶことができます。で、まあ、2つのエクザンプル紹介しようかと思ったんですけど、ちょっと前半しゃべりすぎたので、ちょっと軽く流しておきます。だいたい同じような感じなんで分かるかと思います。 じゃあ、最初にロボットの方に行きますか。ロボットから行きます。ロボットだけやりますか。ロボットはですね、まあ、状態としてはゴールの方向とロボットの向かっている方向と、あとはまあ関節の角度などを AI の方に教えてあげると、AI はそれをもとに、じゃあ関節をどう回せばいい、どの角度に動かせばいいのかを、えー、と行動として返していきます。で、報酬としては、まあ、ロボットの速度と方向がゴールに向いているかどうか。 まあ、最終的にゴールに向いてほしいので、ゴールと同じ方向だと1で、全く反対だと0みたいなのが返ってきますとで。さらに、えーと、地面に接触したら学習終了になるので、まあ、体を浮かせたままいかに歩いていくかを学習していく感じになります。でサッカーですが、これはちょっと飛ばしますが、ざっくり言うと、まあ、自分の周囲に何があるかを学習して、それによって、 こう回転とか移動とかを行動として持ってると。でも報酬としては単純にゴールを入れたら、えー、と相手のゴールに入れたらプラスになります。で、さらに早ければ早い、経過時間が短いほど高いのでは早くボール入れた方が報酬が高くなりますと。はい。 えー、はい先ほどちょっと事例が難しいというのもあったんですけれども、そうなんですよ、結構事例はやっぱりまだまだあんまりなくて、今んところゲームに適用するのが一番使いやすい、しかもユニティで作ってるゲームにだったらそのまま適用も簡単ですので、えー、今だとこの、えー、とソース・オブ・マッドネスというアクションゲームがあって、これで敵のモンスターの動きを決める AI を、まあ、作成したということが紹介されています。で これですねこれゲームがどうやら敵がそのランダムジェネレーションというかいろんなパターンのパーツを組み合わせてなんか無限のパターンが出てくるみたいな、えー、と敵らしくて確かにそれは全部そのそういういろんなパターンの敵の動きを全部人間がこういう動きをしろってプログラミングして考えてプログラミングするのはむちゃくちゃ大変だと思うんですよねなんか何種類かのボスみたいな感じだと人がこうやり込んで いい感じの動きをする、まあ、モンハンみたいな感じの何種類かのやつだったら人間が調整できるんですけど、めちゃくちゃパターンのある組み合わせとかだったら人間だともう全部組み合わせるのとか無理なので、そういうのは確かに AI を使って自動でそのああの組み合わされた組み合わせによってボスの動きを決めるみたいな、そういうのは結構いいかなと思いますと。はい。で、最後に、はい。 いけてることころとつらいところをちょっと話して終わりますが、い、まあ、けてるところとしては、僕はこのツールはユニティと Python のいいところが組み合わさってるなってすごい思いました。僕はユニティと Python と両方まあ触ってきてるんですけども、まあ、シミュレーションをユニティで、機械学習を Python でといういいところが組み合わさってるツールで、まあ、他のツールではなかなかこういう実現が難しいなと、ユニティと Python ならではという。 組み合わせだなと思ってますあとはまあ学習の様子が見ていて楽しいということで、まあ、グラフィカルに分かるのですごいその作ってる方も楽しいですし分かりやすいかなと思います。でまあ辛いところは、はいろいろあって、まあ、ここら辺はどの機械学習とかのプロダクトでもそうだと思うんですけど自動運転とか、はい、ロボットを現実世界に反映させようとするとシミュレーターしっかり作んなきゃいけないとか。 えっ、ー、と、機械学習を適用できるタスクが、まあ、それほど多くない。まあ、ロボットとか自動運転系がかなりメジャーなんですけど、逆にそれ以外はと聞かれるとなかなかちょっと、まあ、ゲームとかですね、あの、昨日あった将棋の話とかは、はい、まさに機械学習、あ、強化学習の適用範囲で、昔話題になったアルファ5という、グーグルが作った囲碁のえとソフトウェアも、あれも強化学習を使ってますね。はい。で、あとは、 強、え、化、ー、学習ではなくルールベースの AI でも結構いい感じにできるというのはこれはまあこれもまた機械学習あるあるかもしれないんですけれどもまあゲームの話でもルールベースの 今, 今作られているゲームの敵の AI の動きとかルールベースが全部ほぼルールベースなんですけどそれでも結構面白くできちゃうのでまあそれを超えて強化学習を取り入れるだけ の, その実際にメリットがあるのかみたいなところを話し出すとまあまあなかなか辛いよね。 というところはちょっと出てきてしまうかなと思いますと。はい。じゃあ最後にまとめです。はい。<笑>えーまあ環境中でえーとエージェントが行動してきた、あ行動して学習していく強化学習というものについてえとお話ししましたと。えー、で、Python と Unity を使って強化学習ができまして、はい、ML エージェントツールキットというのがあるので、はい。そういうのを使うとできます。 というわけではい、えー、発表は以上とさせていただきますありがとうございました山田さん、えー、発表ありがとうございましたちょうどぴったりでありがとうございます、えー、参加者の方は Discord で発表者に大きな拍手をお願いいたします、えー、質問がある方また直接お話がしたい方は Discord の「Ask the Speaker」の当トラックチャンネルに移動してください「えー、Ask the Speaker」のトラックは